海道の最北端から約4 0キロがあっという間に着いたらここにはお前の父親ウィルクの生まれた村があった俺たちは極東の少数民族独立のために戦っていた私はもっと知りたいあちゃがどういう人かどうしてノっぺらぼうになったのかそしてあちゃは本当に私にしか解けない鍵を残したのか知る必要があるゴールデンカムーイ・ボン・アナマックス